どうも、ゲンですはい、今回も始まりました、突撃隣のライダーさんイェーイ<笑>隣のライダーさんという企画はですね、えー、その場にいらっしゃるライダーさんに声をかけて、えー、その場で愛車を紹介してもらうという一期一会の企画となっております。では早速、行ってみましょう、タイム 今回ご紹介するバイクはこちらになりますはいこちら刀750ですイエーイ勝ったな勝ったな勝ったな勝ったな綺麗 な, な, なパルファイトでございますパルファイトのボディがですねめっちゃ決まっておりますはいではですね早速詳しく見ていきたいと思うんですけどまずはこちらハンドル周りからいきたいと思いますすいませんおなさん こちらのバーハンはどこのバーハンなんですかバーハどこだろうハンだったかなおいいっすね、金色でうん、一応フレームが金だったから合 わ, た合わせてで元々とバーハンなんだけどね閉じ、はい、合わせてバーハンにいやいやいやいや<笑>バーめちゃめちゃかっこいいです続いてメーターの方なんですけどこちだ純正のメーターなの、ね？純正めっちゃ綺麗ですね、純正でパ ネ, ルだけあパネルだけ変えられてるんですね、うん、すごい綺麗なメーターでーす はい、こちら次はですね。えー、グリップはスーパーバイクグリップの黒ですね。こちらブレーキとかも全部純正になるんですか。ああ、キャリパーだけ。ああ、ですね、日清の。はまってます。こちら日清ですね。ディ ス, ディスクとかもう純正です。純正ですね。はい、純正のブレーキでございます。エンジンいきましょう。はい、エンジンですね。こちらもう最初からもう金色の。うん、そこの、この感じなんですか。 えー、初めて見ましたあの、グレーはよく見るんですけどねあれが4型になるんだあ四4型になんですこれ何型になるんですか3 型, こ, 3型、えー、こちら3型になるそうですはいこちら金が渋いですで、すこの金に合わせられてハンドルの方もですね金色に変えられてまーすはいこちらキャブですねキャブはもう純正キャブですよねはい、はい、こちらステップですねステップもこちら純正のステップす。はい でこちらちょっとマフラー見ていきたいんですけど綺麗に焼けてますね綺麗な色になってますこちらマフラーはどこのマフラーになるのかテックサーフテックサーフこ、うん、のワンオフで作ってもらってたねあワンオフで作られたのか、うん、はいこちらマフラーですねテックサーフのワンオフマフラーになるそうですチタンですねはいありがとうございますこちらリア回っていますリアのディスクも純正のはい、リアのディスクブレーキになりますテールランプいいですね 独特の形の形ランプがシートもね僕結構好きなんですけこ黒でこネズミ色このなんかツートンカラーのシートがですねいいですねこちらも純正のシートですよ ね, ねいいですねだなこちらはちょっと見てもらいたいんですけどこちらがチョークになってるんですよ ね, ねす独特のチョークでございますはいじゃあすいませんちょっと音の方を聞かせてください 結構思ったよりも軽いですここにですね電圧計もついてますねちゃんとしっかり急車には欠かせない電圧計ですうんうんうんうん、うん この刀なんですけど、形式はどのくらいの形なんですか、えっとね、1984年かな、1984年、はいうん、なんか35年ぐらいになるんだね、35、36年ですね、うん、その時からずっと乗られてるし、いや、えっとね、俺が15年、20年、弱ぐらい今乗ってる、もともとはね、あのー、中型乗ってて、はいで、大きなのがいいかなと思って探した時にこれだったのかなで、そこそこ綺麗だったら、あんまこれでいいかなそれ種類はそのまま。 そう言われてるんですね、いいっすねちなみに当時刀は、いくらぐらいで購入されたえー、っとね、車検が丸2年ついて、えー、マフラーもこのまま小さてたんですで、3人で6万になっ36 万, 36万、うん、<笑>え、1 1 0 7半って、7半の球数が少ないいや、えっとね、このね、3型は7半しかいないあ、3型は7半だけなんです、うん、国内のみだあだけこれミランとですね、なかなか で、ジェフ人記者だから台数も少なかったんだへえ1型2型 の, あの普通の刀がある、はい、あれは1100と7班とあるんですけどもこれはもう国内のみだから7班だけだと3型7班だけなのすねそうそう3型に、ね、なるほど、だけミランとかこの刀だからミーティングとか行ってもねはははいはい、はいホール九州とか行っても死亡だってもあらば い, いかなああもうそん な, な台数がないんですよ、ね、めっちゃレアじゃないですかこれ<笑> ごツーリング行ってもかぶるのがほとんどないね<笑>ああでも他のとかぶらんのいいっすね<笑>よく見られるだけでね<笑><笑>ありがとうございます い, いえはい今日はですねこちら刀753型ですねのご紹介になりましたレアな、えー、1台となっております動画ですね最後までご覧いただきありがとうございます、えー、この動画がですねいいと思った方は高評価チャンネル登録よろしくお願いしますでは次回の動画でお会いしましょうありありありありありメーテルチ